皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月11日、タロットメダルの仕様が、バージョン 5.5 後期から変わりましたので、確認のために行ってきました。常に占い師4人で倒す場合と同じ確率になったということは、なんだかんだで、盗賊で行くのが一番いいってことになるんじゃないですかね。盗賊で行くメリットは、何かいいアイテムが盗みそうな気がするからですね。 逆に言えば、それくらいしかメリットがないということです。何を盗めるかは、モンスター図鑑を見ればわかりますが、どれだけ盗めるかは、実際にやってみないとわからないので、それも今回の検証に入ってます。と言っている間に、無事に盗むことができましたので、あとは倒すだけです。時間をかける意味はないので、速攻で倒しましょう。倒しました。肝心のお宝の中身は、ウルベア銀貨3個でした。 1500ゴールドのために盗賊で行く必要があるかどうか判断は任せます。そして本命の宝箱の中身はデビルパック1個でした。これが本当に占い師4人で倒した時と同じ確率なんでしょうか。なんだかすごく納得がいきません。回数をこなせば実感できる確率になっているんでしょうか。本当にそうなっているかどうか判断は任せます。というわけで本日の動画は以上で終了です。